初めて聞かれました<笑><笑>このまま就職か進学か私には決められないと思って家がないんんでですすよね、えー、こんにちは、アボローです今日はですねフリーランスエンジニアのあの美女にお越しいただきましたで実際にコラボして YouTube を撮るんですけれどもフリーランスになった理由とアメリカに留学した理由だとか二十歳で旅をしている理由について迫っていこうと思いますよかったら見てってください 今日はフリーランスユーチューバーのカジランにお越しいただきましたわーい、ね、お会いしてみるとすごい気さくなかったです、うん、本当今日はありがとうございま す, いいうですもう関原にいろいろと超深掘りしていくんで<笑> ぜ, ひぜひぜひお願いします<笑>そもそもフリーランスエンジニアとして今やられてるじゃないですか、はい、なんでそんなフリーランスエンジニア名乗るようになったんですかきっかけとか何かあるんですか、うん 一番最初はあのアメリカ留学してた時の生活費がなかったんですよそうなんで す, <笑> そ, うなんですよでそこで、まあ、アメリカで働くっていうのは難しいのでそうなんで す,、はいんですようん、留学生として行ってるの で, で、ね、働く人としてはなかなかできないってそれで自分で生活費はやっぱり稼ぎたいなっていろいろ調べた時に、うんうん、あのオンラインで稼げるのが、はいまあ、プログラミングのを見つけたうちの一つで。<笑> どどんどん勉強しててで、まあ、フリーランスとしてこう働き始めたっていう形になります、えー、フリーランスのエンジニアとしてプログラマーとして働くっていうことですよねそれでも独学で勉強されたんですかそうですね最初は独学で、えー、あのオンラインサービスだとか使って、はいはいはい、でその後にあのにタイであそれこそ今いるこのバンコクで開催されるなんか フリーランスエンジニア講座みたいなのに参加してでそこから始めましたなるほど、ね、実際にどれぐらい勉強されてで実際に仕事をもらったのってどんな仕事をもらったのは、まあ、本格的に勉強し始めたのが、まあ、去年の10月ぐらい、はいはい、去年の今頃ですか、ね今頃はいはい、でそこから初めてお仕事もらったのは1月ぐらいでしたえー、なんか大体3か月でそうですねでもに小さなお仕事なんですけどち、ねえー、なみに一番最初の仕事って覚えてますか 覚えてますすどんな内容ですそのときはあの LP っていうランニングページをー、はいはいはい、作よくあるホームページの1枚のページ の,、はいね、ージのコーディングだけです、ね、コーディングをプログラマーなんでねそうですね<笑>やって<笑>、はいえー、ちなみに覚えてますかその時受けた、うん、どれぐらいの値段です か, 値段だとかいやその時、はい、なんかもう値段とかお金関係なくとりあえず受けたいっていう、はい、気持ちが大きかったの で,、はい、でなんか値段感覚がバグってたんですよね<笑><笑>その時は多分 あのー、3000円くらいでってます<笑>やば三3000円はすごいですね3000円ですよ一番最初の食ってわー大変ですよね大変でしたねで周りに聞いてったら、はいはい、それはやばいよ、ね、いそれはやばいです、ね、<笑>これはやばいねって気づいて、まあ、それが初めてですでちなみにかりんちゃんのご家族って何するけあ初めて聞かれました<笑><笑>いや僕はめちゃくちゃ個人的に気になってあっ、はい、で二十歳でアメリカ行くし、うん、なおかつこんな清楚で プラス仕事ももできるし、うん、もう気配りもすごいんですよ。そのちがいいんじゃないかなと思ってていやー全然あの<笑>本当に北海道の田舎のちっちゃい家なんですけど、はいはいうん、と私もそうだったんですけど私以外みんな音楽系の人で、えーまあはいはい、母は自分で音楽教室やってて、はいはい、で父は、まあ、学校の先生しながら、まあ、音楽、うん えー、をやってて指揮者とかそっち系やってて、はい、で弟も音楽吹奏楽部とかでいろいろやっててで楽楽であそうなんですよ私もあのパーカッションなんかドラムとか、うんはいはい、なんか木琴とかそういうのやってたんですけど、うんはいまあ、それなのに私だけ音楽から外れたっ<笑>ていう感じです。えっとまあピアノが うん、母のメインなんですけども、はいはいまあ、それ以外にもなんか音楽の基礎的な考え方とか、まあ、知識だとかも教えてるのでその楽器にこだわらずいろんな方がいますね サ, クサキソフォン奏者の人もいるしへえなるほどすごい<笑>す、ね、え音楽もなるほどだからバックグラウンドの音楽があるからこんなもう優美で清楚で<笑>なおかつもうしっかりとねもう仕事もこなせる、うん、このねダンスはダンスは何んであれ。 あダンスは一番小さい、うん、幼稚園くらいの時に新体操あるじゃないですかでリボン回すじゃないですか、はいはいうんうん、あれやりたくてバレエ教室行ったんですけど、うんうん、バレエと新体操の違い知らなくって、うんうんうん、いつになってもリボン回さないなって<笑>かわいい<笑>、まあ、それがダンスの原点ではそれがきっかけで、まあ、ダンスにちょこちょここ、ねはい、こんな感じだったんですね<笑>もう知らんかったですねあんまり話さないですね、うん、なんでで、その年今、20? 二十一になりました。二十一歳なんですよ。<笑>なんでフリーランスになろうと思ってその前にアメリカに行かれたれきっかけとかも教えてもらって い, いですか？えっとアメリカ留学したのは高校卒業して、うん、あの日本の大学とか行かずに、うんはいはい、自分で調べてアメリカにこう単身留学で行ったんですけれども、うん、それのきっかけはあの私の。 地元がすごい北海道のそう北海道ですよね遠いところなんですすごい田舎だったので、うんうん、ちょっとこのまま就職か進学か私には決められないと思ってええー、はいはいでそれならもうちょっと自分のやりたいと思ってたことだとかもうちょっと勉強してから自分のやりたいことを見つけてもいいんじゃないかなと思って、うんうん、でそれの選択肢のうちの一つとしてアメリカ留学があったっ そ, うそうですそこからアメリカ留学で最初からもう大学に入学するんですよ えっと、最初はあの英語力が全くなかったのでそれこそ中学校3年生ぐらいの英語力でそのポンっていってしまったので最初は語学学校みたいな学校大学に付属している英語クラスっていうのがあってでそこに留学生だけが集まるんですけどそこで最初は英語の勉強しました日常会話ができるぐらいになった後に入学試験を 入学試験っていうのはあんまりなくて、まあ、ここぐらいのレベルまでいったらあとはもうアメリカ人と一緒に授業を受けようっていう感じなのではいはいあそのもう、はい、留学生として入った学校でそのままクラスに行けるっていうか、はい、あそうですねえすごなるほどなるほど、はい、そこからもう181920、うん、歳になるまで3年ぐらいですか、はい、<笑>えっと18に行ってその後に すぐ誕生日だったので181920になった時にタイに行きました あ, あなるほど、えー、じゃあもう在籍アメリカの在籍は何年間なえっと1年半ぐらいですねああ今のところは で, で今休学をしてってことですかそうですねなるほどでタイに行ってプログラミング修業してでも三3か月で 最初の仕事を取ってい感じですねそうです、はい、今じゃ実際にどんな仕事を今されてるんですか実際今はあのプログラミング、まあ、コーディングもするんですけどもどっちかというとウェブデザインよりのお仕事だとかが多くて、うん、そっちにちょっと寄ってきている感じですねたと例えばあバナーのデザインとかあーそうです、ねはい、ホームページのデザインそのものを作ったりだとか、はい、あとはディレクションとかもちょっとおおすごいかっこいい、ね、デザインのディレクション、はい えっと、ディレクションとなるともうコーディングとデザインとも全部ですねああだからもうホームページをガッツリ全部一人で作るんだけど、はい、そこにフリーランスだとか、はいえー、社員の人だとかに仕事を振ってそうですねデザインこうしてくださいねとかプログラミングこう書いてねっていうのを指示出すってことです、はい、すごいですねほんま<笑>やばへ<笑>えー、でそれでプログラミングをやりながらでいろんな仕事を書き持ちしていろんな会社さんとやってるはいプラス 今ツイッターががすすごごいい万人フォローーうありがとうございます<笑>ツイッターから仕事とかもらってしま う, ああそうですよ、ね、たまにいただいたりしますツイッターで出会った方とオフラインで出会って、うん、でそこからこういろんなつながりができたりっていうことはありますね、うん、なるほどじゃフリーランスエンジニアっていう肩書きがあるけど<笑>実際やってることはもういろんな多岐にわたってそうですね結構いろんなことやっちゃう何 で, 何でもできちゃうタイプなんです ね, ででうんですねえー、うんうんすごいやできちゃうわけではすごい何でもできちゃうタイプの<笑>、はい 女性です怖い赤裸<笑><笑><笑>々にいろいろと超深掘りしていくんでそれの生活してからだいぶ買い物とかなんか無駄遣いが減ってきて、うん、僕のチャンネルではコスパの生活だとか、うん、コスパいい生活を配信してるんですけども、うん、実際生活費だとかって聞いてもいいですか、うんうん